今回はお腹の出ている男性におすすめなアイシット腹筋を紹介していきますもちろんお腹が気になる女性も一緒に行うのもありですちょっと辛いかもしれませんが一緒に頑張ってみましょうはい皆さんこんにちはタートルです 今回、お腹引っ込めるのにおすすめな、アイシット腹筋を紹介していきます。アイシットっていうと、アルファベットの I の字を作る腹筋方法になります。よく、V シット。こういうやつはね、聞いたことあると思うんですが、アイシットの方が実はおすすめなんです。というのも、止まった状態で腹筋を行いますから、息をしっかり吐き続けると、腹横筋がしっかり鍛えられて、お腹をへこませる力が身につきやすいです。 そして男性ってやっぱり腹筋が好きですから腹筋にもしっかり効く上部チーム下部全部効くやり方になりますんで一緒にたった5回でいいです動画を見ながら頑張ってみてくださいそれでは紹介していきます今回のポイントは息を10秒間吐き続けることで腹横筋そして上半身とか半身の角度で腹筋の上部チーム下部3つとも効かす方法になります足を上げて上体を起こすんですけども ここからさらにポイントがあります。普通にこっから起き上がるとこういう感じになりますが、こっからさらに足を上に上げる感じで、ここがですね、お尻がもう3センチから5センチぐらい持ち上げることで下腹がさらに効くことができます。ですが、真上に上がるパターンだと中部と上部に効きやすいので、 この角度を少しこっちに持っていきます。この状態でできるだけ体をぐーっと、普通このぐらいなんですが、こっからさらにもう5センチぐーっとお尻と上半身で引き合う感じです。引き合う感じ。これで10秒キープ。これ5回やるだけです。めちゃくちゃ効きます。息は太く吐くと、ふーって終わっちゃうので、尖らせて ふーって風船膨らます感じで息を長く吐いてください10秒間これをたった5回一緒にやりましょう足の角度がこれぐらい上体を起こしてこっから息吸って吐きながらさらにお尻と上半身でお腹を締め合うグー10秒キープ5回やっていきましょうさあ気合を入れていきますそれでは行きましょうスタート 123456しっかり起きて78910はい吸って吐いて12345678910はい吸って吐いて1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 いって吐いてて吐いいラストわお疲れ様でしたいやたったの5回。 これね、お腹にあんまり効かなかったよーって方はですね、もうちょっと足を上げる、お尻を浮かせる、そして手をもう5センチ遠くに持っていく感じで状態を起こしてみてください。めちゃくちゃ効きます。これを毎日5回でいいです。やってみてください。お腹が気になる男性、息をしっかり10秒間吐き続ける。これで1週間、または10日ぐらいで、ウエスト1、2センチは確実に凹みます。 そしてご飯食べたり飲み物飲んだりしてもお腹が出にくくなりますなのでしっかり10秒間息吐くこの腹筋をしていくことで必ずウエスト周りが締まってズボンが少し緩くなると思います なので、参考のために、ウエストをまず測ってみてください。メジャーある方は測ってみたり、または、ちょっと履けないパンツがある方は、そのパンツが履けるのったらもうウエスト閉まってるって話ですから、そういった感じで、ぜひね、実感を感じてもらって、これを毎日続けてみた方はコメントください。 今回は男性向けアイシット腹筋でしたもちろん女性もやってみたよって方はねコメントください各種 SNS も行ってますので説明欄からリンク見てもらってインスタグラムなんかは最近結構アップしているんでぜひ見てフォローしてもらってそちらの方でもコメント待っています今回もご視聴ありがとうございました